皆さんこんにちは今回は南天類の手入れを取り上げたいと思いますえ南天は南を転ずるなどといって縁起の良い木として鬼門や裏鬼門などに植えられてきた木です秋に真っ赤な実をつけますけれども1月ぐらいになるともうほとんど鳥に食べられたりして実がなくなっていると思います実がついた後の枯れ葉を取ります 長く伸びすぎた枝は脇枝に切り戻すか根元で切ります難点の特性として今年実がついた枝には来年は実がなりません場合によっては再来年もなりませんですから単純に言えば今年実がなった枝から優先的に切った方が良いということになりますとは言っても目隠しの目的があったり 全体ののバランスとといいいいうもががあありりままますすから、あまりこだわらない方が良いと思います切ろうと思った時にその枝は今年実がなった枝なのかならなかった枝なのかちょっと意識するだけで良いと思います。切り戻せる脇枝がない場合は途中で切らずに地際で切ります。 この枝は実がついた跡がありますから1、2年は実がなりませんですが目隠しとなっているので枝としては残します脇枝がある場合は そこへ切り戻して高さを下げます高さを下げるために軸をずんどぎりするということはありません 大ぶりの葉っぱが見苦しい場合は間引きしますまた別の現場の例です 垂らしなく倒れ込んでしまっている枝を立っている枝に切り戻しますこの若い枝を残して切り戻します 南天のすぐ脇に君が代欄があるのでとげを刺しそうで怖いです。 枝先が分岐して混み合っている場合は間引きます。 株元をすっきりさせたい場合は下の葉っぱをかき取ります。 こんなところで良いでしょうかついでですので他の難点の仲間も紹介しておきましょうこちらは成平難点と言います少し見にくいですがやってる作業は難点とほぼ同じです脇芽に切り戻して高さを低くしたり間引いたりしています ヒイラギ難点に少し似ていますがトゲはないので痛くありません隣にあるこちらは タフク難点と言います日当たりが良いとこのように紅葉しますとてもおとなしい木なのでほとんど手入れの必要がありません56年に一度やれば良いと思います が細かくてやりにくいですけれども容量は難点と同じです。 今回ご紹介したこのような低木や地肥類は地面に生えつくばってやる作業でしんどいですけれども庭を引き立たせる大事な要素ですので手が抜けません今後も樹木の剪定と合わせてこのような低木や地肥類なども扱っていきたいと思っていますご視聴ありがとうございました